こんにちは、ウィルドです。女子大生をね、目指すにあたって、ま, あ、まずは、あの、幼少からね、なっていかないといけないかなということで、じゃ本日はね、あの、幼児対抗をしていきたいと思います。女の子になる過程でまず、子供からやり直すということで、お人形さんを選択して干すところで一緒に、まあ、メリーゴーランドみたいに、まあ、くるくる回しながら、まあ、遊んであげてるっていう、<笑>遊んであげてるんですね、今。 すごい暑 い, いですよね、外でこのすごい声出してて、ほんと、頭おかしい人がこの家いるみたいになっちゃうんですけど。まあ、ちょっとこう、回ってる姿を見てね、ほんと、可愛いですし、まあ、癒しにもなるかなと思うんで、まあ、この夏のね、人、人夏の最後の思い出とか、まあ、夏の宿題と計心が病んでる時に、ぜひ見ていただきたい動画となっております。まあ、動画なんですけどね、動画今撮ってるんですけど、まあ、よろしくお願いします。本日もね、この動画見ていただいて、誠にありがとうございました。 コメントとかチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。